ガイドっていう話も踏まえていろいろ。うんうんうん 話なんですけども昨日言わさせてもらったようにです、ね、あの誠意という形を合わせられるのであればです、ね、あのもしよろしければですねあの失礼ですけどもあの700万であの多分工事的にはちょっと厳しくて工事的には赤字になると思うんですけども もう そ, んなそういう意味合いでじゃないんですけどもあの、そういう形を持ってでも、誠意を示させていただけないかなと思いましてです、ね、あの今日このような場に来て、お設けさせてもらったんですけども、それで、いろいろ、諸々ですね、組んでいただけませんでしょうか。 どうぞよろしくお願 い, いたします話社長うぞどうぞど、はいまあ、うぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう話どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞはうぞどうぞどうぞて、はい、うぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうっどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞかうぞどううぞどうう はいはい、別に何も自分とこは自分とこでしとりゃえのに変わっとんなとか思いながら戻ってんけど、うんでまあ、自分なりに2種類は考えておったんさ、はい、もうアホ相手にするのやめとくかなと思ってるのと、はいはい、するなら潰せろかなと思っておるのと、はい、うんもう潰すだけの要素は自分なりに法的とかいろんなところで売ったつもりでおるしそうするとやっぱり社長とかさ、はい、一緒に沈んでもらわないなのさ、それするにはさ。はい 分かってくれるんだこれ法的に、はいはいはいはい、うちが何かしに行くとかそんなんと全然違うに、はいはいはい、あのここの役所の行政のさ、はい、法律に基づいていったら、はいまあ、そこへ行くには社長とこ通っていかんことには多分役所が行けやんはずなのさ、はい、それで社長とこは本当に昨日誰かが言うとったけど「はい、酒蔵水道かわいそうですわ本当に」つ っ, って言うとったけどさ、はい、それも分かるっつって「せやけどもっとかわいそうなのうちやるよ」っつってさ 何も言うとらへんやん言う何も言うとらへんしなん、はい、でそんな全く関係ないのがくすることがあかんだけなことでやってさ、うん、って言うてさ言うとったんさんで、はい、あのうちは求める昨日も何も求めてないし、ちもうちゃんと伝えてあるしはいはいあのそうですねあの、うん、伝えたいな、うん、あの僕も今言わさせてもらったのはあのその昨日も言わさせてもらったようにあの誠意 誠意をあので口で言うとるだけの誠意かどうかっていうところの話 で, ですね誠意をあの分かりやすくさせてもらっているだけの話でですねあの そ, のそこではそういうことではないっていうのは僕分かってはおるんですけれどもあの会長に、です、ねまあ、人とと、まあ交通事故もそうですし誠意として何が最終的に表せるかっていうとですねあの そういう話も一つの手法かなと思いましてですね失礼ながらちょっとお話しさせてもらったんですけどもあのまあ確かにあのこういうことになった時にですねあの行くいかんっていうのも当然あるかと思いますそれも時期もあるかと思いますあのですけども あのー、会長を周りの人が奥ゆかしく思われとるのは多分そういうことを分かっとってもまあまあ当然ねもうえ自分の息を超えてしまったらもうその時は行かがざるをえないのはそうなんですけどもあの僕は。 の知ってる雰囲気だけで言うとあの会長が最初に言われた「アホが言うとるわ」という方が人から見てですね奥ゆかしく見ると思いますんで。あの でもう少しね、あのー、目の当たりにするようなことがあればためといてもらってそういうことも出てくる可能性もありますけどもそれこそ本当にね聞こえてくるように言うてくるんであればそれも出てもらってだから表に出てこいへんわけなんで。 今回が、うんうん、ですので、うんあの、まあまあ、とりあえず今、貯めとこうかという方法でですねあの、ちょっとこらえていただいてですね、あのお話にさせていただけるとですね。 さはい、うちも本当は苦しいんさもう役所は仕事を進めてほしいって言うとううちにも言うて、はいたんで、はい、止めるっていうのはよくないし、はい、公共工事やで誰が一番迷惑かかるか っ, 言ったら、はい、仕事を止めるっていうのは僕はもうも違法行為ですわとで横行りが入ってな社長違法行為です、はい、で, で進めてほしいのと誰が迷惑かかるか っ, 言ったら町民ですわとって、うん、市民がアカンで買いに行くんやでそれが工事が遅れるようになったらそのアカンかんのまま行かなあかんで。 水道工事中のライフラインなんですってで。あのせいで、その今回でもそのもし。と介入とかな、部、は、分、い、があれば。あのもう厳罰にいかない感じで、相手が誰であっても。役所は法的に動きますということを聞いてもさ、はいはいはい、ただ。さく水道本人がいると思うじゃないのも。はい、それもわかるって、じゃあうちもわ か,、はい、かるって、そこもわかる。だ、はいはいはい、けど、あの昨日から社長にくどいぐらいいるけどさ。はい、これはまあ。 全然負けると思ってらへんし今社長ここまで分かってくれるけだから何かあったら言うんだったら何個でも一緒と言いに行ったしさこういうて何個でも今分かれてるんやけどそれも分かってくれるわけだかはい分かりますそれをさもう飲み込むんか自分の感情のところがさうっとずっとまあ葛藤はしとったさもうすぐしろかと思っててさもしね本気であっちが 本気でこんもんいやいやもうこんもんはこんもんとしかしかない話だと思うし社長の言うと中で、ね、これもう雑魚やと思うとんで踏んでやったら堂々と来たらいいんちゃうの言いに来たらってこれ ど, どうやっといつもああいう人の家におるしさ役所がどっちかにしかどっかも出てかへんねん<笑>、はい、いつでも連絡取れるしさただうちはあのンジ嫌いやでさ同級生やけど携帯電話も知らんのさ向こうにも教えてへんの 連絡取ることはないとと思うううさ検事あんだっちょっと今、えー、けど、うん、そ, うそうじゃない雑、う、魚、んうんはいはい、やと思っさうさ、ん、し, くお願いします私はあそっちの方で考えるけどさ。うんはあうん 何だいいいい社長、はいはい、本当に今日思って来たのここへ来るまでに、はい、もう多分あの自分を抑えられやんかなと思いながら、はい、昨日もここに6時までおったのさあ、はいはいはい、んで、みんなここの約款出せって言ってさ、はいはい、全部出せって言ってんで、基本的には、まあ、警察に行かなあかんやろうちゅう行き、行かなければならないっていう紙、はいはいはい、が書いた、はいはい、社長、調べたかな。 これ例えば今日うちが勘違いしたら、はい、社長が例えばここの例えばちゃうけここの多分契約かどっかで、えー、多分支持されるのさ あ, あの警察行きなさいっつってえー、っと不当会議のことです不当会議の件はあの深いこは分かりませんけども契約書が付いてる1枚の部分はそうそうほんで社長が行かんだら行きませんって言った時点で社長ところめでいなっちまうんですそれであそれだけで、はいはいはい、でで、えー、あと で社長が行かんなら、社長がいかんないったら市役所が告発しますっいうことで、もういずれにしても、もう警察だったにはなるのさ、あのー、そうですね、あのー、ここ数年、そういう方向で、今からさ、もうそれしかないですって言っとったわ、はいはい、それでもうそこしかないんかなとは思っとったんけど、さ、思いながら来たんやけど。 ただなその、社長が言う誠意とかさ、解決方法でやっぱりお金ってなるとさ、はい、うちがその、ここらもみんなもそうやけどさ、取ったんかさ、なあのそれで、あれしたんかとか思われるのもうちはあんまり、有事はそんなことはないですね、僕、最初からそんな話って、一言も言うたことないですよね。 ね、もし捉えとると思うんであればあの人の話にのっとるかもしれませんよねだからそんなことないです少なくとも僕特に関しては他は分かりませんけども僕特に関してはないですねそれが前に出てくっていうこともないですし本当に社長にはな細かいあの1万円もさ協賛してって言うたつもりじゃなかったもんで本当にちょっとそこのところはこの間の話を本当にがっかりしたのさ ああはいはいはいはいそこだけそこはちょっと分かってほし い, んです、はいはいはい、本当にこの間も何回も言うけどさ社長に協力してよとか言うたことないんですか、はいはい、回もホン、はいねね、にこの工事をさ長い年月かかるって言うとったでさ大門まで<咳>行くつもりやったで、うん、あ行くつもりなんさそれ、はいはい、で、まあ、も行くって言うとっんでさ10年ぐらいかかるのかなと思っとったでさ、うん、ついてはどうしたらええの とりあえずですね、これま、まあの本当にまあ、一番いいのは、はい、お互いに一番いいのは、交、は、渉、い、に役割0杯が一番いいんです 交渉にそこに交渉になる番 で,、はいはい、で話して、うん、んでまあ内訳はざっくりでここは守秘守るとかやでさ、うん、裁判所 の, 手 裁, の弁護裁判所係がおるっ公正書士を作るとやでここで話をして若い金になら若い金とか面目、うん、は何でもええん、うん、説明してんで社長とかはこういうふうな解決方法を取りたいんやってことを言うたら、うん、誰が何を言うてももう正規のことになるのさそれにした方が。 俺会社一人で聞いたのさ、うん、ほんなら、最終そっち行ったんであれば、うんうん、社長とかは、多分それの方が税金を落としやすいに違うかなって、会社の処理がしやすいんじゃないかなって言ったんあのだけど、そうなってしまうとですね、あのうん、あそれはえんかなあの、いろいろ あ, のあって、損害賠償とかありませんか。うんうん 損害賠償っていうものには税金はかからんのですよ。じゃ、別にそれでもいいやんか。うん、あ、いや、いや、そういうことなんですね。うん、例えば、それが収入っていうことに、うん、例えば。こうなった、なったら税金の対象になってしまうもんで。あの。例えば、あの。あの。なんていうんですかね。 あの車をぶ つ, けましぶつけられましたよと、うん、ねっ車ぶつけられたもんで、えー、とその示談金としてあの100万円いただきましたよと、うん、それにおいては損害に対する補償やもんで税金はかからへんのですよだけどもあのそういうことじゃなくてただ単にあのお金を受け取ったっていう形ですとですね あのそういう話になってしまうわけですわですんで、えーと交渉まあ、今回そういう示談金っていう形がですね示談金やったらいいんかな示談金やったらいいんかな示談しような交通事故のうんうんだ何に対する示談金がちょうどな まあそういうい形でそ、そこら辺ねあのちょっと僕もあののその今のお話もこの話のあるこんだけだけちょっと知ってるだけで実際はあのあのそんなに詳しくないんでですねあのそういう形になった時になった時に。 それでいけるんであればそっちの方が、ね、お互いにええと思うですねそんなポンポンと入ろうと持ってきてもってゅうそんなんじゃないでさそれで、まあ、あまあ今度金額も大きいしですのでうんとねちょっとうち聞いてくるわ、うん、あ、そうですねでとりあえず用意させてもらいますんでもうそれであればもう一括でいきますし うちはこの子供の結果をここ求めたんじゃないんやいやいやもうそれはそうですいや僕もえっ、ー、とただこれらもな、うん、毎日毎日さ、うん、話してさ、うん、なんとかなんとかもう一回頼むさもう一回頼むさもうこいつらも必死できとんのさうちへ、うんうんうん、で、まあ、仕事のことも含めてさでジさんの夜来とんのさ、うんうん、せいで、まあ、そこも含めてくださいそれジさんにはジさんとのことやけどな やっぱりあかんにん辛抱できるってことできないってことあんに兄貴さんうこと大概聞いておつもりでおうんだけどあかんにんして言て言いに行ったっててさそれでもうこれらみんながさ必死でうちへんとか聞いた話聞きたって話聞いたってもらえんかなもう一回聞きたってもらえんかなってってさ必死やもんでさ、はいまあ、今日はもう一回来てんけどんうちの求めてる答えは本当はここじゃありまんですかそれはもう昨日もずっとお話、ね、しさせてもらって分かっておるんですけども。 そこだ僕も勘違いするつもりもありませんし、ですので、先ほどの件はいっぺんちょっと聞いてもらって、一番ええ方向であれば、ちょっと僕も個人のお金でそんなの貯金があるかどうかも、嫁さんに聞いてみようないとからない話で、個人のお金としてはちょっと、出どこはないんで、ですれば、そういう形でいければ、確かに、損害賠償的な要素であれば、 税金をかからんし、でこっちも、処理できるっていう、できるんで、うん。友達が言うとったの、ばあさ確かにそうです、うんうんで。あの、出す方は、公証人役場で、公のお金にした方がやりやすいん違うかな、うんうん。だから、土地なんかを買うっていう場合は、やっぱり、あの。やっぱ当然、元が一万円、五千円のものを、十万円で買えば、その差額分は税金かかってしまいますので。それを、保証費として。 やればあのお金がかからんっていう話になりますんで、いわゆるところりだと思いますわ、それはちょっと調べてもらって、それでまた連絡いただいて、どんな内容でやってもそこは受けるのさ、あ,、はい、社長あそうですよね、す, すぐ横に上、うん、そうですね、一応の木 の, の, のいいそうです、ね、はい。うち、一回な、話したことあるのさ、3000万騙されたやつが、ほんで、それがもうちょっとやくざくずれやってさ、うん、ほんでもうその3000万のために、 何と違法な行為をして、このなんか、裏の DVD 売って金稼げと書いて渡されたんさ、うん、んで、こんなと言われたって来たもんで、そ, のそれ持って、話いたったんさ、これ違法行為だぞって言って、今から僕警察にもってお前のとこ行ったつ 行, 行, 行ったらないつって言ったらさ、ちょっと待ってください。で、普通の大きな会社の社長っちゅうも一人混ざっとったんさ、うん、で、あんたとこの会社も行くにって行ったんさ横浜まで。横浜の会社に、うんうん。社長、女、うん、これ今から警察にもって一緒に行こうか、ボイスレコードだと言ったら、待ってください っ, つって。ほんで、 もう3000万はいいですと3000万の借用書を返してもらってまだ横浜行ったとかいうさやつでまだガソリン代ってさ100万出しだんさもさそれ交渉人役は行ったら交渉人役はいいんですかって3000万の借金消してまだ100万払うんですかって言って「い い, いんです」って言って「もういいんやったらその書類作ります」って言ってそれも正規の書類になってくるさで向こうは何を後から何言うても何言うてもあかんしこっちも言うてもあかんしお互いに一切何も言えやんちゅう、うん、まあまあそういうことですよね、うん、まあまあ あのよく使われるのはね遺産相続と そ, う そ, うそれとあのお金の貸し借りするときの一つな文章で使われることが多いかと思うんですけどもで裁判所の伝説機関やでさ公約の機関それがさ、まあ、公の処理屋で公正証書うでそこ行ったほうが社長どこが処理しやすいんちゃうかなってそれがうと、はいはい、一回それ調べてみた、はい、本当はこんな結果で社長としたいことはないんやけどいいただ ただ潰そうと思うと社長とか通っていかないと思うんでさそこは親こらも言うとったんですか倉もがの本意で言うとんなっちゃうでいろんな取り巻きの中でこうなってたんでそこをちょっと考えてもう一回話聞いだってもらえませんかねいるこの水族館受け取ったわすいません ま、たんならそれだけ、はい、社長もあれやったら調べてくれてけどうちもうちで調べるで僕、はい、もあの聞ける範囲でそれでですねもうこれアイランドハガンチュウやろそうですねそれでそこの話を急いでするわはいすいませんけど、はい、お願いします、はい